解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート77になりますそれではご覧くださいさて今回はこちらのパーツなんですがよく見ると亀裂が発生していましたしかも2箇所でなぜ割れたのか考えてみたんですが一番最初に思いつく原因は やはり何度も組んでバラしてを繰り返した結果でしょうねこれを回避するためにピンをカットしたりダボ穴にニッパーを入れる方法があるんですがそれはきつすぎてバラせない場合に行う加工で私は V2 の時に何も考えず全箇所にその処理をしてかなり苦い思いをしたのでここにもその加工はしてないんですよねとりあえず 負荷を減らすためにニッパーを入れておきます。今回割れた原因をもう一つ見つけましたこれダボ穴のパイプが外枠とかぶってるせいで厚みに差ができて外す時の力が分散されず負荷が集中して割れた感じですね さっきニッパーを入れた時に思いましたが加工前でもニッパーを入れた時点で割れる可能性が非常に高いですね実際割れてなかったもう一方にもニッパーを入れてみたら弱ってたのもありますがすんなり割れましたからねこういったところに先んじて切り目を入れる場合ホットナイフのようなものを使うといいんでしょうねそれでは亀裂部分に瞬着を流し込んで埋めていきます 促進剤で固めたらやすりで整えて筋彫りを復活させ修復の完了ですこれで多少力が加わっても割れなくなりましたそれでは腕部がどうなったか素組みと比較してみましょう。